こちらでまた踊れること本当に嬉しく思っておりますどうか皆様最後まで温かいご声援のほどよろしくお願いいたしま す, ししますそれではリングルよさこいその六、皆様のこれからの旅路が明るく幸せなものになりますようにリングルボンベヤージュ良い旅を 「風をまとった夢よりびたよ」「るかな空にあせる想いは」「君のおしい夏の四季気は」